見てこれねえなら勝手にやってなああ了解です私はダブリンだビクトリアのこのハルバードの鋭さはだけじゃありませんよはっさっと片付けるぞ生命の救済シールが美しいよし一撃を食らえ 確認は、活躍が見ないよ、ね、諦めるだけしかいないかお忘れしません死体良好この た, たちに対しては多少の情報なぜこの私がお前ら劣等品のために時間を浪費しなくてはならないんだ了解了解俺がお前らの目だ経験だけに頼るものじゃないんですすぐに片付くすぐに You killed h i 今助けてやる《俺の力に頼りすぎじゃないか》まあいいいつも通り紅茶一杯角砂糖二つとしゃれ込もう。